おはようございます、橋しです今日はですね、こ, うこう宮城に来ていますはい、宮城の名通でございますねうん、単純にあの研修施設はここら辺にあるからなんですけれどもっていうかこれ行ったらもう大体会社バレそうなんですけれどもまあいいや、えー、今日はですね、えー、これから仙台へ行きましてまあいろいろ回ってみたいなと思いますせっかくの休みなんでね、満喫するぞーってあのー カメラの充電そんなにないけどね仙台だー仙台 ていうことでどうもいいって言ってな自分の顔が出てくるってあんまり嬉しくないね見てる人はきっとはいえーということでえこちら仙台駅に着きましたえー、今日はねえまず午前中は仙台の街をいろいろ回ってみたいなーって思いますさあ仙台には一体何があるんだ、うん、なんか見覚えのある看板とかもありますけどねさあそれらは歩いて確かめてみましょう さすがは東北こんな北海道じゃ絶対見ないですねうん、えー、こちらは仙台の商店街でございますなんかどことなくねたぬき工場を思い出すような感じでございますけれどもって商店街はみんなそうかうんいやこういうのね歩いてると早く帰りたいなって思うんだよねほらあの松本清史とかさたぬき工事にもあるじゃん、うん、分かってくれる人いる うん、さっき台頭ステー「タイト等ステーション」もあったんだよねさっき今噛んじゃったね何<笑><笑>だろうねこのつい反応してしまうというかある種懐かしさを覚えるような感じでございますけれどもねこのマークここで買えるものほとんどは戻ったら買えるのでしょうけれどもちょっと入ってみたいけどまだやってないかな 10時半からだったじゃあねちょっとちょっとこれは外あるの厳しいぞうんということで地下に潜ってみますけれども実際仙台って観光名所とかって何あるんでしょうねやっぱそこら辺ちゃんと調べてから行こうかなでないとうかつに外出ると今日は風邪ひくぞはい ということで、来ちゃった<笑>うん。はい、えー、これからね、えー、レコーディングでございまーす。なんかあの、研修出てるからって何もやんないのも嫌だなーって思ったんで、1曲ぐらいね、撮って歌ってみてあげようかなーって。ということで、スタジオにやってきましたー。はい、ということで、えー、今日使うマイク、借り物です。えー、5パー。 うん、あのレコーディングなのに 5% で撮るっていうねあのちょっと音楽やってる人から見たら何やってんだこいつって思われそうなところでございますけれどもはいこれからね歌ってまいりたいなって思いますはいレコーディング終わりそしてスタジオで充電して、えー、見事ねビデオのバッテリーも戻ってまいりましたでこの後の予定なんですけれども現状まだ決めてません さてこのあと何しよっかななんかいいねなんかいい時間の過ごし方ありませんかねあのお茶見今日なんですけれども7時までは10人を終えるんですよだからそれまでね何かしたいなって思うんですけれども現在時刻が2時30分何かないかな探してみようどっかで見た看板だなあれどっかで見たドアの看板、まあ、仙台にも付箋あるんですねなんかあれ見ると札幌って感じするんですけれどもうん 違うんだ咲いているな桜仙台はちょうどこの時期が浦賀咲くシーズンだそうです北海道で見れるのはもうちょっと後になるんでしょうかね、うん、時刻は4時45分でございますあの後ね、えー、いろんなお店覗いたりなんなりしましてこれから 寮のありますなとに戻りたいなって思いますはいということで量戻ってきましたそして鼻血出ましたなんでだいやなんかあの鼻かんだら出てきたっていうね血がついてないねはいということでそんなわけで今量でございまして、えー、これからねパソコン使って編集とかいろいろやっていこうかなと思いますそしてまた明日からは、えー、6年勤でございますね6日間にわたって 週ということで、僕の体力を持つのかどうか、メンタルを持つのかどうか、皆さんぜひ注目してね、あの Twitter など注目してやっていただければなって思います。ということで、HSTT リハーサーの日常、えー、宮城編でした。それでは皆様、ごきげんよう、さようなら。早く止まんないかな、これ。